2019年にあの、名古屋の愛知トリエンナーレで、ガソリンを撒くぞみたいな脅迫があって、中止になったとっいう事件がありましたけれども、そういう脅迫に値するようなことはありましたかえっと、あの、抗議の中でですね、はい、あの今、おっしゃられたような、はい、なガソリンを撒くとか、はいあのえっと、脅迫していた、その抗議っていうのはなかったんですが。はい だあのーまあ、こういうあの大音量で、はい、あ例えば抗議うう活動が行われれば、はいまあ、私どものここの L 大阪という施設はです、ねはい、ご存知かと思うんですが、はい、あの会議図とかホーム図とか、はい、集会図をあの一般の方がしておりまして、はいはいでまあ、大音量で抗議、あのー、うう活動を、まあ、外でされるとです、ねはい、いやはあのー 会議とか、検出される場合に非常に支障が出たりとかです、ねはい、でねあとあの会議室ホール等以外に、本館と南館という建物がございまして、はい、その中です、ね、やはりあの入居団体の方があのおられて、はいはいで、当然そこであの業務とか質問されておられますので、はい、そういったことに著しい影響が。 ということも考え右翼、ねはい、の抗議によって、使用ができなくなったということになると思うんですが、威力業務妨害ですとか、そういう形での被害届などは出されてますかいやあの、被害届とかはあの特に出してはいません、出していない、あのなか先週の金曜日の時点で、電話とメール合わせてなんですか。はい 抗議が寄せられと思いますので仮、はい、にその、あのー、7月の16日から開催されれば、あのー、反対されているそういう団体の方々がです、ね、あの行動を起こしてで、まあ、労働戦を仕掛けてこられるとか、はい、で実行委員会のメンバーの人と、まあ、衝突とか混乱が起こるということが想像されるということですよね。はい であの器物破損であったり、没頭も起こりかねないと、はい、いうこともありますし、はい、あとあの、私ども、えー、と南館の2階の方にですねあに 保, 保, 保育所がおりまして、はいで、そこへあの通われる乳幼児の方、はい、保護者の方々がいらっしゃいますので。はい 手術の利用者、入管団体の職員、乳幼児保護者の方の安定を確保するのはい、ちょっと極めて困難かなっていう判断に至ったということです、えー、美術展を企画されている方大阪府に迷惑のかかる行為を何もしていないと思うんですがあのー、き誰かが危害を加えそう だという雰囲気を出すとその何もしていない人に不利益が及んでしまうというのは、えー、ちょっとどうなんでしょうというも思うんですけど。あなるほどね。えーあのーまえー、と今野間さんが お,、えー、おっしゃったこともあのもちろん分かるんですけど、はいあのーま、私どもとしては、はいえーとま、こういう。 そちら、労働センターということなんですけども、えー、もしあのそのような運用を続けられると、例えば、あの労働組合がその労働運動にその快感を使用するということができなくなったりしないでしょうか。 例えばそこで労働運動の集会なりな り, なりあの会議なりをやろうとした時に同じようにこう抗議して外戦車を回すぞってなると、えー、他の方に迷惑になるので中止しますという判断同じ判断になりますよね。えそうするとやっぱりん嫌がらせをすると気に入らないものを何でも止められちゃうということになりませんか 今回、ですね、はい、大元の利用者とか催し物の中身で、はい、あの判断、利用取り消しの判断をしたわけではございません、ねはいはいあの。先ほどあの、ま、条例の第4条6号申し上げましたけど、はいはい、あのこちらの規定が、ですねいわゆるあの、ま、労働センターの管理上、支障があると認められるとき、はい、というふうになっておりますので、はい、あの そ, そういう判断をして、 あもちろん、えー、つまり内容によって決めているのではないということであればその少しでも危害を加えるような雰囲気を匂わせると、えー、全部あのそちらで使用取り消しになってしまうというこあの、えーえー、危害を加えられる被害者の側が不利益を被ることになると思うんですけども公共施設としては、えー、とその 何かこう表現なり、集会の自由なりを守る義務というものはあるのででではないでしょううか。そうですね。集会 の,、まあの自由とか、はい、あの表現の自由というのを、何もあのないがしろにするつもりはもうとありませんはい。でも、結果的に、えー、あの右翼が嫌がら抗議、えー、を少し2回やっただけで、えー、これは危険だからということで、抗議された側に出ていってください。 っていうふうになると、実質的にそれは守れなくなっちゃいませんかえっ、えー、と、こう抗議があったっていうのは事実なんですよね、はい。事実として、はい、あのございますし、はい。であの先ほどもあのお話しさせていただいたように、仮にあとあの、大阪府の方から、えー、そのこう議員がこうこうこう言って、 できているので、えー、何かこれは、えー、まずいんじゃないかみたいなことはありましたか。いや、そういないですね。えっ、ー、と、すべて、えー、労働協会さんの、その指定管理者さんの方で、すべて決定されたということですか。ええー、あの、うちの方で、はい、こう、今回ちょっと、あの、取り消したいと思うけど。大阪府さん、どうですかっていう、まあ、あの、お伺いを立てて、別、はい、の結果を持って。 えっ、ー、と今回あの主催者の方に、はい、あの当社の方にお伝えをしたってことですね。大阪府の方からええー、まあいわいわばそのいわゆる上から何か言ってきたということではないということですね。ありません。はい。あ, あのえっ、ー、と今回の判断をしたのは、はい、最初の判断をしたのは私ども指定管理者でございますので。はい。わかりました。